はい今日はたまたまね渋谷にやってまいりましたよたまたまじゃないんだけどねたまたまだよ、ね、いや買いに来たんだけど、ね、たまたま渋谷通りかかったいやそういうわけじゃないでしょうただ今一番ね日本で人口密度が高いって言われる場所ですよまあねなな<音声>なんかかな あお前いるぞんいいよやって最低400円がかかるけどな200円足しとよかっす、ね、俺400円もすんだな、うん。よし はーいはーい気づかれないかなんいや気づかれないかなと気づかれないかなと俺らが思ってることをみんなに気づかれないようにしてたわ俺んんんすげえ<笑>外国人のゴリゴリの人がタクシーに4人乗ってた、うん、<笑> 4人ありえない4人はやばいな ちょっと大きくなってたもんタクシータクシーが、うん、たまに漫画とかの描写であるやつなそうそうそうタクシーがバンバンバーンってなるやつなそうそうそうルパンとかであ る, やつ あ, るなあれです<音声>俺らが来たから全部売り切れてんじゃないの<音声>いや Do you know where the address is, where this is?、Uh, I don't know, but I think.、Uh, oh, close. Okay. oh, close. Oh, close. Okay, h o Okay, I'll go. Thank you. Oh, what? It's っここ抜けたらセンター街ですね。 散歩する季節になっちゃう。いやずっとだよ。散歩するぞ。俺めっちゃ飽きた。あそうなんだ。Yes. いやすいや違うじゃん。2回。いつもに比べてな。<笑><音声>俺手首折れそうだわ。<音声><音声> ひろひさん、そのウームのカメラマンやってる人とか、うん、本当トすごいと思うすごいよね、うん、まあ持ちやすいようにちょっとパーツとかつけてるけどこれってさあの、一眼でもっと大きいから、うん、持ちづらいしいい、ね、<笑>すごいよくできてるよ人間の手って人間の手、ね 褒めてのかないや、それでもできるのが人間の手だ人間の手すごい、そこで、禁断ボーイズいねえかな、ね、まあ、シャンプルやってたら禁断だな、たぶ、ね、いや、俺なんか探しちゃってるよ、でも、ね、僕、禁断ボーイズの一貫に、ここで会ってるんですよ、たまたま、釣り麺もいて。いや、いるな、楽し、ねねね、いや、俺らいるけどね、俺ここにいるな。 はい、はい、ということで、今日のメインもよろしくお願いします。お願いします。<笑>じゃあね。これ撮ったやつね。ちょっとお前、持っててくれたないけど、落としてたからね。何が?ショアの。しょうがない。俺の。どうにん。どう、車、車。<笑><笑>そんなこと言われても、わかんないよ。うん、落とすじゃん。 車の中に、うん、そんなこと言わないでよ。分かんないんだからこれです。ちょっとこれね。はい、ありがとうございました。はーい。